はい、3週目2回目の動画です。今週はビデオ動画について学んでいます。課題をするためにはこのようなことをできなければいけません。まずこのビデオは自分で動画を作ることです。でまずですねなぜ動画を作るかということなんですが まあ、いろいろ理由はありますよね。一番、ね、どこでもいつでも勉強できる。まあ、あの、インターネットがないところではできませんけど、まあ、でもね、あの、普通ありますからね、どこでもできます。例えば、あもう動画といっても簡単なもの。例えば見てください。私がこのために作ったものですけれども、 ペットボトルのラベルをなくして、プラスチックのゴミを減らす。プラスチックのゴミを減らすため。はい。えー、っと、ただ NHK のニュースを読んでいるだけです。ね。こんなのでも、あの、学生は何回でもね、あの動画を見て聞くことができます。ね。ですから、 別に動画といっても、そんなに、ね、難しいものではなくて、これだけでも動画になります。ね、スクリプトも見えるしね。あの音声だけでもいいんですけど、これだとスクリプトが見えるから、ね、場合によってはこれもいいですよね。はい、であと、うん、自分のペースで勉強できるということですね。人によっては、 ね、音は1回だけ聞けば十分だっていう人もいるだろうけど、ね、人によってはもう何回でも聞きたいという人がいます。あとね音をちょっと遅くしたいとかねそういう人のためにも、ね、動画になっているといいですよね。はい、それとオンライン授業の時ずっとリアルタイムセッションだととても疲れる。うん、まあこれはですねやったことある人は分かると思いますけど まあ、1時間ぐらいのセッションだとそんなに疲れることはないんですがもう2時間3時間ずっとズームで授業を受けるっていうのは本当に大変です、ね。だからまあオンラインで3時間授業をするんだけどという時もまあ途中でねあのじゃズームはちょっとやめましょうと。ね、じゃあまずあの動画を見てくださいと。ね、20分あげますからその間に動画見ておいてくださいね。 って言ったらちょっと楽ですよね。うん。はい、ね。そういうこともあります。あとは反転授業のためということもあります。えっと、反転授業って皆さん知っていますか英語ではフリップドラーニングと言いますけれども、ま普通の一般的な授業っていうのは、まず授業をしますよ ね, ね。授業を先生がいろいろ教えてくれて、その後で、 宿題とか何か活動をするというのが、まあ、一般的なこれまでの授業でしたけどもフリップドラーニングは反転授業というのはまず授業の前にビデオを見るんですね。で、ビデオを見てね、それを見てから授業をします。ね、だから先生がね、もう一人で話すようなことは全部ビデオにしておくんですね。うん。 で、じゃあ授業で何するかっていうと、例えば会話練習ですよね、うん。日本語の授業だったら。会話の練習は1人ではなかなか難しいですからね。ねディスカッションをしたりとかね。うん、そうだから、1人で勉強できることはもうビデオにしましょうと。そして授業では、双方向的なアクティビティとかね。あのみんなでやるようできみんなでいないとできないようなことをしましょうというのが。 反転授業、うんね。フリップドラーニングですね。はい。で、その時はビデオを使います。作りますね。私もちょっと前に CJCC で授業をやった時には、反転授業的なことをしました。まあはんね、こういうビデオを本当に、はい、実際に作ったビデオですけれども、ね、これを授業の前の日に見てきてくださいねと。 学生にフェイスブックかか配るんですね、うんえっと。会話の授業だったんですけどあのじゃあはい話してくださいって言ったらなかなか難しいだからちょっと考えてきてくださいねというためのビデオを7分ぐらいのものをたい、まあ、いつもね7分ぐらい。 うん、10分もかかってないと思います。このぐらいのものを配っていました。ではい、でこれもあれかなグ ?Google スライドで作ったのかな音声も入ってますねあの。これ誰でも見られますから、このスライドの中にありますので、ここをクリックしたり、ここをクリックしたらあ見ることができますので、気になる人は見てください。で、これからは多分ねあの、動画を作 動画で授業するということは、まあ、これからたくさんあると思いますので、ぜひ、ね、この作る方法、いろいろありますんで、覚えていただきたいと思います。はい。で、動画を作る方法には、たくさんあります。その中でも、まあ、簡単に、一番簡単に作れる方法4つをあのご紹介します。で、えー、 次のビデオで紹介しますけれども、まずは Chrome のエクステンションを使う方法。Chrome の拡張機能ですね。Room とか、Awesome Screen Shot、そういうの、他にもいろいろありますけど、まあ、たくさんありますね。はい。あと、PowerPoint を使う方法。で、PowerPoint で授業をしている人は、これは楽かもしれません。で、すいません。あの、今回は PowerPoint で作る方法については、 詳しく説明しませんがここ見てもらうと私のブログに飛びますでブログの中にあのパワーポイントのスライドをビデオ化する方法を書いてますのでもし私はパワーポイントよく使うんだよっていう人がいたらここを見てもらいたいと思いますねでえっとルームとズームに関しては次のビデオで説明します で、あともう一つ、ここにゲームバーって書いてますよね。これは Windows 10を使ってる人だけ使えます。この皆さんのキーボードに Windows マークというのがあるはずです。これを押しながら G を押すと、こんなものが出てきます。で、いろいろありますけど、キャプチャーで、ここでレコードすると、 レコードがあの録画ができますあこショートカットもあるみたいでね、うんなんだ。Windows マークと、これですね。ここにショートカットがきますね。あと、これは声を、声を録音するかどうかみたいなことです。これはとっても簡単ですよね。はい、もし Windows の人がいれば、これを使ってみてください。はい、じゃあ、ここではね、動画を作る方法は、 パワーポイントここ見てくださいよっていうのとあとゲームバーねもし Windows の人はやってみてくださいということを言いました。ルームと Zoom での録画方法については次のビデオで言います。